これ、はい、イワシデ一応これ今回東寺園盆栽フェスで販売しようと思ってる、はい、仕入れたやつはいイワシ出なんですけど、うん、割と太い太い目 で, そうです、ね、模様が入ってて結構年数たってるっぽくそ う, そ う, そう立ってるんで、ね、中には面白い曲が入ってるやつ、うんまあ、一応、えー、とこれが西 12個だけあるんで、はいはい、ちょっと早いみ勝ちなんですけど<笑>、はい、この状態で1200円で出そうかなと思って1200円、うん、1, 円の割には売りが効いてるいろいろみんなで探してもらって探すのも楽しいかなと思うので1、まあ、個試しであんまりよろしくない足で、はい、ちょっと今回鉢取ってみてこんな感じになるよっていうのを。 紹介できたらなと思いますんで。はい、買った人がどういう作業をしたらいいかってことですよね。そうですね。若干整えてあげれば。いい気になると思うんで、うんうんやう。やってみましょう。はい。室内に。 してきました、はい。最初にちょっと、えっ、ー、と、不要な枝と、はい、はぎ、はぎりをしたいと思います。植え替えするんで、ちょっとこの葉っぱの量だと多いので、はがりじゃなくと、はぎりを、まあ、今回やっていこうかなと思います。癒、は、し、い、ではがりすると、あんまりよろしくないんで、半分に切る程度新しいの出てこないってこと。出にくい。うん、そうですね。えー、まず、剪定をしちゃいます、ねはい、この木の場合ですと、これが大きく、グァンと。 うんうん、こっちに流れてるで、はい、頭っていうのは基本的に立ち上がりのあらへんに持ってくるのがっ一番きれいに見えるのでんでこれをもう最初に落としちゃう で,、はい、で後々これをちょっと太らしてあげてでこれを頭にできればいいんじゃないかなでここも刺せますもんねしと。 若干切り口もきれいにしてあげてカットパスタを塗ってあげると、うんはいうところで頭が変わったそうこれが後の頭になります、うん、この場合で由うとこれが一の枝順番的には裏枝があるんですよ後ろにこの枝の次の順番として この裏枝があって、はいはい、その上に、まあ、ここの枝っていう作り方をしていくのでちょっとこの辺は見せてあげたいんですよね、うんうん、なので、ちょっと被ってるような枝をもう落としちゃうこういう模様木のような形はしっかり幹の様子を見せてあげる、うんうん、模様を見せてあげるのが一番きれいに見えるので、はい、またこの辺の邪魔しているような枝を切って 見えますねそうそうそうそうで、同じところからいくらが出てるのはあるんですけど、まあ、今回はこのままちょっとボリュームつけるために残しといて、うん、ある程度、うん、と伸びたやつは2目2目で取ってあげるんですけど、うんまあ、ちょっと長さが欲しいのでこの辺切っちゃうかな。であとここののの辺です、ね、うん、こういうのも 二つのところで、切ってあげるはい。で、もし、もっと伸ばしたいなってあれば、二目じゃなくて。もうちょっと先で、取ってもいいし。はい。二目。やっぱ二目がいいんですか。え、一つでもいいんですけど、うんまあ、保険として、一個につけとくっていう意味ですよね。それが、何かの表子で、ポロッと取れる可能性もありますので、ねうんうん。その場合、目がでる、出なくなるのが一番怖いですから。なるほど。それ対策ですね。あとは。 さっっっきき言ったちょっと切りをしてい大体これぐらいに合わせるようなイメージで半分にしていくんですけど、はい、ただはぎりって言ってもこうやってやるだけでもいいんです、うんうんうん、でもやっぱり盆栽ですからちょっと美しくしたいっていうので、はいはい、この形に合わせるようにこうやって切ってあげると葉っぱの形になるあ、うんうん、なるほど。そうそうそう あんまり育所はあんま関係ないですけど、はいはい、こうやってちょっと折ってあげて、うん、これ角度入れてあげると葉っぱの形になるんです。なるほど。そういうひと手間ですけど、こういう美しくするっていうこういうのをやってあげれば、綺麗になるんですね。わからないじゃないですか。パ、う、っ、んうん、と見ね。 なんで葉刈りするにしたっけ、まあ、植え替えるっていうのもありますしこの葉っぱの量だとちょっと夏の蒸散に耐えられな い, っていう場合も出てくるのでや水やりを楽にするっていうメリットもありますし今の葉っぱの量の今の根なので根っこを崩すっていうことはそれだけやっぱり水のの吸収力いいうのは減るわけじゃないですかだから吸収性能をもう人工的に落としちゃうっていう意味ですなるほど。 あとはなんかちょっと下に出ちゃってる枝とかうん、うん、そういうのはちょっと北とか上に出てるイメージだったやつですねはいそういうのをちょっと切っていってこれちゃうからもうあのー、ちょっとこの辺、針金でちょっと今回はこの枝をちょっと下げたいので、うん、下げるときは上からかけてあげる、うん。で、下げたいのはこっちなんで、うん 先にちょっと基準を支えを作っちゃうんですけどこうやって下げながらかけてあげると寄り付きますこれがまあ差し枝みたいな1枚、はい、これちょっと上に返しましょう、はい、こっちの方がちょっと古い古いですねこっちは走らしてるから質がないんです こっちはもう詰めて詰めて作ってあるから、うん、でもあれをまあ作っていけばこういう感じにもなるってこと、ね、将来的にはこの筋の感じが古い人はこっちのこの幹のあれですかまあ、ねうん、イワシで特有のね、まあ、数年持ち込めば う, うん。数年持ち込めばこうなるそうですもう作業進めてますね そんなに極端に根、ね、が詰まってるわけでもないんで、こ、うん、れをしゃっと切る楽なんじゃないかなと。これ、買う前に根っこ見れるの嬉しいですね。<笑><笑>ちょっと下に伸びてみて、ちょっとうんといい。若干粗いのをやらせて、はい、今回は夏場もあるんで、ちょっと細かいですし。 で、8はスクエアなんで、うん、あんまり。どこが正面っていうのはないですけど、ね、一応この辺と木の正面を合わせて作って、はい、真ん中ですかね。そうですね、うん。ちょっとだけ傾けてあげるかなこうやって、うん、垂直すぎるのもあんまり良くないんで、はい、でこの頭とここがちょっと。 真垂直にこうなるようにちょっとだけ傾けてあげるといいかもしれないででもいいですね剪定して植え替えてだいぶ印象変わりそうだから、うん、初心者とかそうそうそうそう、ね、これから始めようって人にはこのぐらいの毛が。 見, 見た目を考えるんであれば、うん、全部貼るんですよ。はいはい、ただやっぱりこのあと夏場になるんで、うん、全体貼っちゃうとやっぱ初心者とかの人の場合は、うん、乾きが分かんなくなっちゃうんですよ。はいはい、なのでこういうやり方もあります。この周りを乾きが見えるようにしように、うん、今のこのこ状態だと ちょっと見えるんですよ。ちょっと不自然な感じ、うん、そういう時はこうやってちょっとだけ苔の縁を土で覆ってあげると自然に生えたように見えるんで、うんうん、こういう一夫婦ですけど、まあ、見, 見た目の綺麗さを高めてあげるっていうしっかり茶色い水を落としたり 完成はいこういう感じで鉢に入れるとこういう状態になるんでこういう同じようにかぎりして植え替えしてもいいですし、うんうん、また春まってそれからもっとちっちゃい鉢に入れてもいいですしそれもしくはまたその素焼き鉢のままで培養してもっと枝をこませてもいいですしいろんな楽しみ方があると思いますから、うんですねはい、これは初心者にもいいしプレゼントにもやですよさ、ね、そうですね、うん、結構ね 人に会うたび最近盆栽あげてるから困るんですよちょうどいいあげるやつなくてこのぐらいいいですねそうそうでイワシリっていうのはもう強い樹種ですから、うんうん、あのそんなに水切れっていうのもそこまでシビアではないんで、うん、贈り物であげてもいいそんなに葉っぱがちいちになっていうわけ心配性が心配がないんで、うん、そ う, そうね年取れば幹も変わってくるからそうそうそうもうちょっと質を高めてあげてより盆栽にしてあげると 気が喜ぶと思いますなるほどということで232425オリンピック開会式ちょっと被っちゃってけどそうオリンピックはいけないから当時にこうをパ<笑>ブリックビューイングそうですね当日生放送もしようかなこれはこれで販売しましょうあしますはい、うん、でやっぱり一つとして同じ形がないん で, でいろんなくねってあるやつとかもやぎっぽいやつとか、うん いいろろ今見たらあるん で, で、ね、残り11個あの手つかずのがありますから、はい、ちょっと早めに来ていただいて生徒さんってイワシで出す人もいるいると思いますよ、ね、大きいのからちっちうん、くらいのから出す人いるんでそうそうちょっと探してみてくださいありがとうございますそう雷になってる雨降るんでこの辺で、はい、<笑>ありがとうございました、はい